ミッキーズアートのミッキーです。今日の動画は2月12日月曜日にラジオ収録に行ってきました。イェーイこの布は今日はどんな気持ちいいということで、えー、と選んだ布です。なんかライオンキングみたいと言って騒いでおりました。 このラジオは「つながるいざなう育むコミュニティラジオユンタク・プレイバック・シアター・オーということで毎週日曜日お昼の11時半から12時に。 聞けます。詳細は概要欄に貼っておくので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。とすあ、わかりました。<笑>ラジオ出演にあたり、えっと、規約にサインしているところです。これが終われば、準備バッチリ収録スタートです。サインもしました。ということで始まります。 残念ながら収録はお見せできません。あ、のエーう、放送を聞いてくださいとかとか。三月後。後半、第三、第四の日曜日。日曜日、十一時半。あ、そうですはい。じゃあ、でも、それでら、一回、この方、正しかったかもしれない。そうですね。あはい。あはい。楽しかった。顔直してみる。<笑> 餃子を仲間にして。<笑>